今日は、ユうスケ・オーカーの部屋が始まって、ポッドキャスト。エピソード 100! イェイこれは非常におめでたいことですね。乾杯乾杯お疲れ様ですパパ。エピソード100、祝して。祝さなくても毎日飲んでるけどな。<笑>いやー。 まあ、今回はね、あのー、3人でポッドキャストをやるということで、うん、マイク2つなのに対して3人でポッドキャストをしてるわけなんですけど。確、まあ、でもこのぐらいでさ、うん、話してるのい大体音入るでしょうい、ん、大体入るやつ。なんで、まあ、今日は、やっぱり記念すべき、ね、エピソード100ですよ。どうすか ?100?100 100ってみて、まあ、なんか今までのその振り返りというか、うん、その過去の、<笑>ま、なんていうの思い出とか、 あとは、まあ今に至るまで、まあなんかザックバラにお話していこうかなっていう感じで、まあカジュアルに、ポッドキャストを配信するわけなんですが、どうですかポッドキャスト。エピソード100になりましたけれども。おめでとうございました。人ごと。人ごと。<笑>ちなみにね、アンジーさんは、このポッドキャスト配信うん。 あのー、アップロードと配信化の部分を、うん、まあ、毎日担当してくれていて、うん、で、マッツーに関しては編集、yes. まあ、編集というか書き出しだね。そうですね。うん、音声の編集もやってくれてるよね。あ、確かに確かに。っていう感じで、もう本当にこの、チームでやってやってないと、うん。毎日はできないからね、マジで。できない。優先。実質さ、エピソード100ってことは、うん、3ヶ月間毎日やったってことだよね、ほぼ。ほぼ三、ね、3ヶ月間前、あ、そんぐらいか。 うん。やってるってことだから、まあ、3ヶ月間もう毎日休みなく配信できたってのは強いよ。<笑>日本一周で電波ないのに。一番最初の動画のコメントが6ヶ月前とか7ヶ月前とかになっ て, て。え、マジでか多分あ、たぶ半年前。今日記事に書いたけど7ヶ月前にポッドキャスト始めたんだ。そう。だからその時はじゃあ割と、なんてうんだろうな、頻度は低かったよね。低かったね。で、投稿していって、うん、ある、ある境に毎日投稿。っ、う、け、ん？何、何きっかけで毎日投稿したんだっけな。うん<笑> でも、なんか割と気分。気分じゃないな、さすがに。<笑> や, やっていかなきゃダメだよねっていう話にあなった気がする。ああ、まずそれだね。なんかうん、やっぱりその音声コンテンツってのが、<笑>やっぱりそのコンテンツの新しいそのレイヤーというか、うん、あの新しいその、 なんてだろうな、ユーザーに伝えられる、うん、コミュニケーションツールができたと思ってて、うんうん、まあツイッターとかインスタグラムってもう飽和状態でやっぱコンテンされていくから、うん、音声でなんかやっぱ耳元で聞くじゃんみんな。<笑>だからなんかそれがなんか心に訴えたくかけているような、まあ、カジュアルにトークできるから、まあ大事だよねってことで毎日トーク始めましたと、ね。5月23から多分毎日トークだ。うん。まあ、それまでもって、ここ毎日でやってて。すごい。 ね。そうですね。で、おかげさまで今、YouTube のチャンネル登録者数に関しても、サブちゃんだけれども 3,、うん、3300ぐらい、いっていたりとか、まあ Apple Podcast とか、Spotify に関しても、まあどのぐらいうの毎回再生が2000回以上、だった気がするから、うん、もう割と聞かれてる方かなっていうふうに思うんだよね。うん、多分、えー、アート、アートかなアートビジネスかな とか、そういう関連だと、割と上位に、え、このポッドキャストがスポティファイで現れるっていうのが、まあ、ンドより情報なんですけれども。まいまあま、あそれをね、エピソード100、まあ、続いたというわけで、まあ、これからね、たくさん配信していくんですけれども、まあ、ちょっと簡単になんかみんなの思い出一番このポッドキャストに関連する思い出ちょっと一人ずつ話していこうかな。じゃあ、マッツンから<笑><笑>僕。 なんか、ポッドキャスト始めた時って、うん、僕らはどんな関わり方してました ?7 ヶ月前だよね。だから、12月、年末とかじゃないああ、じゃあ。ちょうど関わり始めて始めたぐらいかそ。そう。そうだ。なんで俺ポッドキャスト始めたんだっけな<笑><笑>なんだっけな<笑>えそれはでも冒頭の挨拶通りの感じなんじゃないですか なんか。あ, あそうだよ。もちろん、あの、動画クリエイターのオーが、その、あえて音声のみでやるっていうことに価値を感じたのもあるんだけど、本当にその根源的な理由は、あ, あまあ、シンプルに言えば音声コンテンツが来るっていう情報が、なんか、ね、あの、いつも見てるそのニュースメディアとか、うんうん、なんかその起業家の情報としてあって、ね、やってみようっていう軽い感覚かな。なね、そう。うん。で、僕の、ポッドキャストの思い出はね、うん。えー、やっぱ、初めて、 対談で出た時が思い出したい気がする。<笑>いや、俺もそれめっちゃ覚えてるよ。<笑>めっちゃ覚えてるよ。で、それで、ほかなんか思い出なんだな。でも結構最近っすよね、あれやった。最近だね。マッツンがって、ね、オフィスに来てからだもんそうだそうだ。だって、アンディさんは早かったですもんね。そうだから。なんか、俺のスタジオに。その思い出はこんなに、うん、こんなにサクッと撮るんだ、ポッドキャストっていう<笑>衝撃があって。なんかほら、当初も、まだ、うんうん そのポッドキャストやり始めて、うん、動画のしゃべりがめちゃめちゃスムーズになったみたいな話もあったじゃないですか、うんうん、文脈として、うん。で、だからその当時よく言ってたのはた動画のメイン動画の前に垂れ流しでポッドキャスト撮ってしゃべる練習をして、うんうんうん、でそのままメイン動画を撮るみたいなのをよく言ってたと思うんだけど本当にこんなにだだ流しで。 もうサクッと撮ってあ終わりなんだみたいなのそうなんすよ。だから実際にやってみて思った。なんか、まあ、アンディさんが指定したらもう完全ノリでしたね。うん、たまたま俺ん家にいて、ね、本当に12月。なんか撮りますかみたいな。そう。せっかくだしみたいな。そう。で、結構やっぱ徐々に対談していくと、あ、対談ってなんか楽だしな、な、うん、楽しいな。<笑>うん。なんブレストになるし、うん、っていう感覚で、まあ本当にソロで撮る時もあれば、対談でなんか思考を深める時もあれば、うん まあ、本当いろんな活字があったよね。確かに懐かしいな。アンディさんが多分初コラボだったじゃないですかな。そう、多分。<笑>僕が初。ポッドキャスト初コラボ。その後にあコラボいいなってなって、そうまあ、バシーよりとか、まあはいはいね、マッツンとかいろんな、ね、感じになって。4人もやってた。そうそうそ う, そう。そうなんか最近は動画がなくなって久しいけど、うん、当時はね、ずっと動画撮って、うん、めちゃめちゃ高画質で。 うん、やってましたね。あやってたね、えー。レッドでも撮ってはもう完全に音声になだけだけになった。えー、なんかね、やっぱ毎日投稿しとくと、追いつかなくなる、ねうん、もうなんかその、撮るっていうことが。うん、もう音声だけでもカジュアルに編集いらずで伝えられたらな、どんだけこそコスパいいんだろうと思って、うん、そのスタイルに変えました。うんうん、まあ、案の定コスパいいっすよね。で、松永君。マスクつけてないもんね。つけてない人。けどさ、あ、そうだね。多分。 <笑> あ, あ、確かに。動画だとね。そう、動画だとね。確かに、確かに。で、松のその思い出まだ全然聞いてない。あ, あ、そうだ、そうだ。だから、まずそこを初めて出た時がマジで緊張しまくってたな。俺その緊張したら覚えてるよね。松<笑>ね、こうやってめっちゃ震えるの。ほんとにほんとに。あなんだっけな、あの、なんだっけ、これ喋ってるとさ、えっと、ま、あなんか、あのー、そうですね、みたいな。なんかさ、この 手, 手とかあるじゃん。対面でやってたっけ いや、斜めぐらいです。斜めだ。最初斜めだね。から、手とか、手とか見ると、うん、<笑>こうやって震えてんの。<笑><笑>だから、こいつ、マジおもれえなと思って、思いながら廃止した。懐かしい。でも言ってたよ、ね。でも結局やっぱね、その経験から学べることすごいでかく、うん、何事もね。マッツンがこうやって震えてるのを見て、あ、何結構この対談で緊張するもんなんだってわ、分かったと。うん、だから、対談面と向かってじゃなくて、もうなんか、日々のコミュニケーションっぽく。はい 平、yes, ら、yes, yes, yes. の時は、なんか、オープニングなしとか、うん、最近どうなのみたいな。ぐらいの感覚で始めた方がいいっていうのが、まあ学んだから。うん、まあだからそういうのから、いろいろと学べることっていっぱいあるよね。うん、夏のおかげだね、じゃあ。うん、よかった、よかった。それが緊張したっていうのと、うん、あとは、前髪長かったもんね、まだ。ね。めちゃくちゃ長かったよ。超キモかった。<笑>キモかったね、ほんとに。ちょいと、キモいキモくら い, じゃないですか。まあ、個性だから。まあ、そう。 いやほら、表情が見えないからさ。うん、確かに。何考えてんだろう何考えてんだよね、ねずって。でも、最近はね、ちゃんと切ったから。確かに。まあ、そんなところですかね、僕の、ポッドキャスト思い出はい出、ね。いいね、カジュアルで。アンディさんの思い出なんですか僕もね、俺も考えなきゃあれだな、やっぱり一番最初出たことと、うん、うん。あとは、やっぱり一番最初にし共演したってのが、そうそ う, そう結構、でかいっすよね。うん、あとは、その、 出す側として、その動画のスタイルが変わってったりとか、編、う、集、ん、のスタイルが変わってったりとか、うん、あと iMac が来たじゃないはいはいは い,、はい、はいはいはい。iMac が来て大画面になって、で、うわ、iMac で、この画質じゃダメだろっつって、いや、やってた。を ドラマ字のめちゃめちゃ画質のいいやつで撮り始めて、うんうん、で、めちゃめちゃ重くて、確かに。書き出しにめちゃめちゃ時間かかってっていうのをやったりとか、なんかそれを経て、<笑>そのじゃあ、今のスタイル、ね。そう、なんか編集をお願いしたり、なんか、ブワッと一気にマツンがやったりとかっていうのをいろいろ繰り返し、いろいろ繰り返してじゃねや、いろいろやってみて、うん、で、 今のスタイルに落ち着いてるっていうのがあって、うん、なんかいろんなことを、ポッドキャストだけでもしてきたなっていう思い出がある、ねここ。本当に。でもなんか、僕的にやっぱ早くそのチャンネルが、<笑>例えば3000になって、うんまあ、収益化して、うん、収益も結構大きいじゃないですか、YouTube ね,、うん、ね。だからなんか、すごいなって、<笑>シンプルに。こんな感じなんだ、YouTube みたいな。<笑>ね YouTube でやっぱいいっすよね。収益化できるっていう。うん、Spotify とか Apple Podcast ほぼできないから。あうん、もうそういうとこプラットフォーム強いなと思いながら。うん、なんかさ確か、その、ポッドキャストを始め、なんかこれを聞いてみて始めようと思いましたみたいなコメントもたまにある。あじゃあ、確かに確かに確かに。かこれやってみて、うん、やってみるまでは、うん、配信するのってすごい、 ハードルが高いなって思うけど。確かに。でも10分喋ればいいっちゃいいからさ、うん、そう。10分じゃなくてもいいですからね。10分じゃなくてもいい。でもいいしそうそうそうういう、むしろコンセプトが大事だから。うん、そうそうそう。だしね、音声の一番の良さって、まあ、前は俺は動画でやってたけど動画クリエイターが一応ね、YouTube に関しては。うん、ただその映像撮らないと、めちゃくちゃカジュアルなんだよね。俺だって今はこうやって団子結びして、普段絶対見せないような景色を<笑>撮ってたりとか、まあメガネつけながらやるときもあるし、みたいな、うん。だからなんかその、身構えないよね。うん。うん だから、それがなんか音声の、なんて言うんだろうな、聞き手だけじゃなくて、伝えてもカジュアルになる。確かに。すごくいいと思う。うん、楽よ。はい。編集しないしね。うん、その、そうね。ットとか ね, ね。確かに確かに。本当はね、なんか、うん、まあ、いい音声でお届けしたいっていうのがあって、一応なんか、編集するけど、うん、いろいろマルチコンプレッサー使うので。だそうそうそうそうただ、理想猫で、ね、ボタンを押しても配信して、アップロード。さよなら。 がいいけど ね, <笑><想は><笑>ね。うん。理想は。理想はね。ボイシーとかそういう感じでやってるんだけれども、うん、ボイシー、まあね、ファイルのアップロードまだできなそうだから、うん。っていう感じですね。あ, あれ直接なんだ。うん、そうなんですよ、えー。はい。まあ、とりあえずじゃあ僕の思い出ですかね。はい、どうぞ。ええー、ちょっと俺むずいな、もう。ハイボール足りてる あ, あ、はいはいはいはいはいはいはい。うん、分かったわ。はいどうぞ。わかった。 なんか、今日俺、トランスサロンの記事でも普通に書いてて、ポッドキャストのことについてね。うんうん、で、本質的な部分ちょっと触れたんですけれども、はいはい、あのー、一番人気の動画を見ると、SNS はもうやめる<笑><笑>。再生回数が7500ぐらい。おだらすごいんよ。ね。だしなんか、おもろくて、やっぱこれね、YouTube 一応くないなと思うんだけど、うん、SNS はもうやめるとか、 あと、批判する人へとか、彼女についてとか、ほうほうほうなんかもう、確かになんかもう、確かになんか、えって思うよね、タイトルからして、うんね。そういう引きがあると見られる。けど、うん、SNS はもうやめるに関しては、バットが71ある。<笑>いいね、233。でもコメントは、めちゃくちゃ応援してますって感じ。うんうん、すごい。 読んもうなんか本当にやめてくださいみたいな。そこはやめ、やめないでくださいみたいな。うん、いやいや SNS っていうプラットフォームやめるんじゃなくて、本質的にやめるってちゃんと話してるのにね。うんうん。ちゃんとその、リアルで伝えたいことはサロンにしか伝えないしっていう話をしたんだけれども。うんうん、なんか使い方はね、人それぞれだから。そうそうそう。だから、まあこういったのもあったりとか。あらせん。面白かったね。これに関しては。うん。 っていう、まあ、僕のカジュアルな思い出でしたね、それに関しては。彼女についてがバズったっていうのは、社内で話題になりましたね。確かに。だって対談ですから。<笑>ね。うん。安藤と須藤と、3人でふと、ふと話したからね、彼女について。まあ、彼女間についてなんてほとんど話さないですからね。うん。これは面白かった。<笑><笑>面白かったんだ。普通に面白かった。マジか。<笑>何が面白かったんうん、だ なんかやっぱもうみんな素で本当のその何ビジネスとか一回抜きにして自分の考え方、うん、その彼女っていうものに対しての考え方を割と三人別々のなんか持ってたっていうところがね結構面白かったなって感じなるほどなるほど。確かに。そういうのもあるね。あと純粋にね。 爆笑しまくってた。確かに。<笑> 3人とも。おもろかった、おもろかった。ピー入ったよね、確か。確かに。ピー入ったよ、確かに。そう、そういうのもあっ た, りとかそかった。そうだっけ。うん。まあ、そういった、まあ、いろいろとね、ポッドキャストも、ね、も、本当にいろいろありましたよ。まあ、たんだね。ね ね、やっぱ継続大事っすよ。なんか僕とマッツンアンディーとマッツンはさ、うん、あの、大川祐介のチャンネルができて、もう何年か経ってから入ってきてるじゃん。うんうん。なんだけど、このポッドキャストに関してはさ、うんうんうん、割と 一,、うんうん、一から一緒に作る 感, 感じだもんねそうそうそう、うん。ありますね。最初エピソード1とか2とかだったらさ、うん、もう90いくつとかになってさ、うん、やばい、明日100だぞとか言って。確かに。確かに。<笑> 一本遅らせてますかねらね昨日撮ったやつ。確かに確かに。遅らせてますから。そう。なんかでもやっぱりさ、チームって強いよね、うん。強いね。なんかもう、バランスじゃないけどさ。確かにね。やっぱ個人の時代っていうか、チームだよね、うん。やっぱり。みんなで効率的に、ね。そうだね。やっぱ遠くに行きたいんだったらみんなで行けって近くに行きたいんだったら一人で行けっていうように、うん。やっぱ遠くに行くんだったらやっぱみんなで頑張って活動した方がいいよね。うん けどなんか、ここだけの話ぶっちゃけ、サブちゃんに関しては、チーム運営でもいいかなと思った時があるんよね。ああ。もう、チーム運営。はいはいはい。別に、大川祐介の部屋とかじゃなくて、うんまあ、対談もするし、んなんかもう、<笑>あなたたちが適当に撮った動画を配信するいい。<笑>なるほどね。うん、あじゃあ、大川祐介のラジオ番組としての部屋じゃなくて、うん そうそう。そういうのもいいなっていうのは考えたこともあるから。うん、まあ、それは全然ね、あの、サブチャンネルに関しては割とカジュアルに行きたいと思ってるから、うん、まあ、そこは柔軟に。確かに。やっていこうと思ってるんで、もしいいコンテンツがあれば作っていきましょう。はい。まあ、エピソードじゃあ、この100を超えて、うん、えー、意気込みを言いましょう。これからも。言うてもらって皆さん、 出てるわけですから。出てます、ね、顔も出ていますし、日本一周なおさら出るんで、えー、このポッドキャスト聞いてる方とか、サロンメンバーとか、うん、視聴者の人たちっていうのは、まあ、気になりますよ。多分。うん、僕の考えじゃなくてね。うん、なんかどうなんですかその、どういうふうにやっていこうか。一回じゃあ、アンディさんがいいですか<笑><笑>これ難しい。難しいね。難しいよね。だって、大川雄介の部屋だもん。<笑><笑> <笑>だって、大川祐介の部屋だもん。俺はあるかもしれない。はい、どうぞ。あの、あれですね。今、YouTube のサムネイルが、うん、まあ、動画じゃなくて、うん、もう今、全部、音声だけになったから。このチャンネル。そうだね。このチャンネルのサムネイルが、もう大ですけど、大川祐介のオフショットなんだ、うん。そうなんです。なるほど。なんで、まあ、なんか、もっと、もう、オフ中のオフを。オフ中のオフを。撮ってやろうみたいな感じか。これだって、っっ iPhone で、 あ, あ、そうなんですよ撮ってる、ね。確かに。全部ね、iPhone、僕かユうスケさんの iPhone で、うん、ある程度、まあ適当に撮ったオフショットをね。確かに。<笑>かに最近はサブラとか全然意識してないな。どんな感じなんだろう。最近、まあ、キャンピングカー率高い。最近は、まあ、そりそうだろう。よく。あ、そう。そそう、ね。ンディさんも撮ってますね。なるほどね。そう。たまに撮られてるのはそういうことか。そういうことです。そういうのをなんかどんどんね、出していけたら。うん ね、いいかな。確かに。この YouTube のサムネイルを楽しみに来てくれた、ね、って感じのコンセプトでいきましょうか。うん、いいね、うん。まあそういう思い大事だからね。うん、目の前のことは。なんという感じですこ の, こ, のこのチャンネルに対して、うんその、思考のアップデートっていう、うん、そういう洗練されたイメージ、イメージっていうかそういうコンテンツを求めてる人と、うん、あとは、 大川祐介とチームのプライベートな部分、裏、う、側、んうん、みたいなのを、そういうちょっと緩いところを求めてる、うん。ちょっと、いると思う、うんうん。いっぱいいますね、そういう人たちね。その辺をうまくバランスを取りながら、うん、ちょっと面白いなって、純粋に面白いなって思ってもらえるような、確かに。コンテンツがいいかな。かなんかこういう、メインチャンネルってさ、<笑>レモンサワー飲むな、お前今。今<笑>、アンディさんいい話してんのに。<笑>みんな聞いてるって、今ここにね。 日本ともだ日本とも相手をこの会話で。すみません、邪魔して、ねうん。いいっすよ、次、そのこから<笑><笑>そう。なんかメインチャンネルって、うん、その視聴者の皆さんのためになるようなみたいな、うん、っていう部分と、うん、そのアーティストとしての岡川祐介の作品っていう部分と、うん、あれじゃない、うんうんうん、ありますね。だから、なんかこう、もっとサブチャンネルは面白いなっていう、ためになる、ね とかはすごいいっていう部分じゃなくてるほどなるほど。とようなコンテンツにしていけたらいいなって思、はいます。確かに確かに。まあなんかプラットフォームはいろいろあれど結局はなんか僕たちのその組織なり個人なりのプレイが全体的にその物語になってコンテンツになってるの で,、うん、ないでかなんかこのポッドキャッストで配信してる内容って割となんてだろうなリアルなことをなんか踏み込んだそのる。うん 聞いてる人がためになるかって言われたらちょっとそうでもないかもしれないけど、割とリアルなこと話してるから、またちょっと今までのプラットフォームとは違う伝え方をしているんじゃないかなと思っていて、これサロンの人にもよく言ってるんですけど、やっぱりその、なんだろうな、一週間だけ聞くとかじゃなくて、継続して聞くことによって、もう全然価値が変わってくると。その成長しているその時間軸を共有することによって、それが一番のコンテンツになるからね。 だから僕たちはこれからのその成長過程を、まあ、コンテンツ化して、まあそれをね、なんか面白がってもらえる人たちと、えー、一緒になんか、まあ、トランスサロン含めね、プロジェクト作ってい き,、まあ、いきたいですね。うん。っていうふうに思ってます、僕は。ね、はあだいぶ喋ったね。だいぶ喋りましたね。まあなんかエピソード100回目なんで、<笑>まあいいかなって。いや、いいよ。で、まあ。 200回目に100回目何したっけって言ったら、日本一周中にキャンピンンカーで3人でやったよって会話になってくるし、まあこれがまあ1000、2000になってくるかもしれないしね。で、まあ Spotify がね、ポッドキャスターに100億円専属契約して、まあやっぱり契約したように、押せ込んテンつってね、面白いから。それってやっぱ僕たちは、あの、まあ会社のその事業としての立ち位置として、 僕たちはやっぱスモールチームで、うん、まあスピード感持って様々なことを挑戦していくと、うん。で、まあ究極の 0-1 を生み出して、うん、まあそれを拾ってくれる人たち、優秀な人たちっていうのは会社にいっぱいいるので、うんうんうんうん、まあそういった様々な面白いことに、まあ、追求していきましょうっていうことで、はい。あのー、そういった思いで活動していきましょう。いや、はい、やりましょう。そういった感じで、大丈夫ですか大丈夫100回目何か他に言うことは、 忘れたらじゃあ200回目に、うんうん、そうですね、うんまあ、<笑>ごめん遮った<笑><笑>日本一周東北に行くということでまあ、引き続きね、うん、そちらのメインチャンネルの動画とかも楽しみにしていただきたいと思っております以上となります皆さん最後まで聞いていただきありがとうございましたありがとうございました今後とも僕たちのことをよろしくお願いいたしますお願いしますそれでは皆さんし ま, また明日<笑>バイ バ, ー イ, <笑>バイバーイ